皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月6日、たまりにたまったレッスンチケットを消化しております。気づいたら60枚たまってました。1枚消化するのに、だいたい40秒弱かかっている計算なので、60枚だと40分くらいですね。大変です。皆さん、毎週こまめに消化しましょう。 授業でたまった友情の光は友情の木でフランベリーと交換しますそしてフランベリーから出たアイテムを購買部で売りますアイテムを売って得られたフェルドで強連チケットを買うというのが一連の流れになりますというわけでレッスンチケット60枚が強連チケット10枚になりました 時間効率を考えるととてもアレですね。毎週こまめにやることをおすすめします。強烈チケットをもらうだけなら願いの葬益を周回するのが超おすすめです。こっちの方が楽しいし、時間効率もいいです。授業をやるのは毎週こまめに消化できる人だけで良いかもしれません。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。